保険山祖を知っているかも ね, ね。今日はね保険だけ。こっちですね行ってこちらから行って極楽大に抜けていく糸をやって、はい、じゃあ行ってきますはい保健山祖ね一応破線になってるのかな破線ルートで、ね、ここからね長寿までの人が多いんですけどそうだねあここがまたちょっとね素晴らしいないですね あっちの方行くと基礎駒形でもよく、あれの中だけ超、ね、えてきますけどねっ、オンさんもよく見えて行きましょう戦場期が見えますねこっちは登ってきます ◆お破んなんで、えー、白丸、白ペンキついてますんで、みんな破んだから行かない人多いんですけど、行けとは言えないですけど、岩場やってる方は、ぜひやっていただければね、鎖ついてますんで。 ついてますよ、えー、2本かかってますねロープの緑のロープ外側に行かないように、えー、滑落の恐れ と, あと自然植物の主の観点からですはいかな、はい各部ジョイントがありますんでねジョイントを過ぎたら次の人は手前の鎖を触るとでここ鎖なくたって全然 全然いけちゃうこういうとこでね鎖メインですけどね鎖耐えると腕力をすごく使っちゃうんで少し温存していた方がいいかなっていう部分のとか私もそういうとこ行くんだよなうこうねボルトがあるんでもしあのお持ちの方はですね休みたい方は入れかけてね休んだりとかすると非常に安全度が増しますね なくてもいいんですよなくてもいいですけどこれはね心の安全あと安心して休むでしょ写真撮ったりとかするときもねいいと思います今日私できる限りフリーハンドで行ってみようかなと思ってます最短でね として鎖を掴む一点としてはオッケーとさせてください。鎖をよ地登ってくという意味じゃなくて、ノコシシャドまではね、鎖ないです。付いてていいね。うん、はい、だいぶシャドウがね。 出てきましたえっとここの鎖場の感じとしてはですねうーんそうだな赤岳の文三郎の最後よりはちょっと登りにくいかなこんな感じだよね初心者の方は。 くくれれもやめてください、ね、そういうことを先導するためにです、ね、動画を上げてないので経験者の方のルート案内ということなので、ね、初心者しっかりした技術を持った人と一緒に来てくださいもちろんヘルメットもね残0度まではねいいですけどこっから先基礎駒ならいいけどこっち来なったら絶対ヘルメットな 表面はちょっと割とさらっとしてるしないので割れ目をうまく見つけてこういうアイポイントいっぱいあるんで臆、えー、病になるってことじゃなくてね安全を担保するためにもですねハーネス持ってくるのをね大げさでやって笑うシャツはねあとですね。 クライムになるだけのために羽ねつかなくてもおここの谷は素晴らしいね切れ落ち方が奥<音声>さん悩いてんねやっぱねさすがに くなるということでちょっと朝方雲だ曇りだったこんにちは来たんですけど良くなりましたね、うん、まあ、とりあえず山頂まで行くんです。ょここで大毛山頂ですがここね鎖もなくてね 今回はちょっと、インパもないんでい。やっぱり、いいですこや、ちょっと写真撮ります。極楽平の方に向かって。きます極楽平って誰が名付けたかわかんないけど、あの。なんですか、こう、柔らかい感じでね。なってんだろうか。そうね。しばらくフリーハンドです。フリーハンド。 ここで折り返しちゃう人はほとんど、行きましょう。こういうね、下りが怖いよね。こういう下り、もう完全に向き変えて。やってください。これね、羽沢も聞かないんだ。んえー、極楽大学まで登って、あそこで終わりの人もいるみたいだね。こ<笑>れ<笑><めん>、あ、くちこん で, でこいいんじゃん。あれ、こっちから登ってきたん 行くんだからはいあ<笑>さあこれはね我々の目から見たらですね高度感以外は中級ですね中級いわばここの鎖設置した人はね来ただけであたまたまあったねガイドさんがね設置したらしいんですよ ななかなか、ねうん、いい位置についてますよ 喜, 喜んでましたそうでしょそうでしょっつってなんか褒めてもらった小学生みたい嬉しそうな顔してましたよすごい楽しいさうん、ね。っていうかこういうことをやりながらでもこうねバカ話できるっていうのはまあそんぐらい余裕ないと毒のもんないからいきます ここでまず1回目の大きな落差をクリアですね基礎駒畑は船長敷きカールカラーは見えませんからみんなイメージしてる船長敷きカールカラの山っていうのは冒険だけのときに刺すので間違いないのでギザギザのところを今行ってるわけですねギザギザの凝部をね、えー、向かって右から左にずっとじっとしますここにはちょっと岩区分とかを取 っ, ってください よよくあるよ、ね、あのー、さんもあるねねの金もったねこんなんね、はい、これねくぐると、はい、今度ねこっち側の崖がよく見えるいやいやいやいやなかなか素晴らしいですねバッテンついてるのこちら目ですねはい、はい、これ今上から上からこう降りてきましたこれのんか 優しさがない人はね、誰でも行けますよなんて言うんですよ。誰でも行けないってみんな怖いって最初はここ。な<笑>んでそういう心ないこと言うかね、それで。ね、まね、真に受けて来て。ビビっちゃって。うん、もうもいっぱい。 このすれち向かいから来る人たちのすれ違いもちょっと時間が来るかもしれませんね左のピークもちょっと通ってくれるここね下巻いてる道もあるんですけどこのピーク行きましょうかね今日は一番バスに乗れたんでだいぶスケジュール的にも余裕があるのでいいと思います 左のね、巻いてないう耳が<音声>、まあ、右は近いってなってくる。 こ, こでうんうんうん、ここは取っ手があって。 そこそこまたほらよく見て。こっちも行けるけど。これがこっちだ。あっといの正面が長いんだよ、ね、な、あれはね、雨の上にな。 反対向きで降りてるーんんだだけいこよ。 アートになった途中で、うんうん、見ればね、奥さんの気合いのみ<音楽>いいなさんがじゃあおっかけ行きますかね 映像かなこれここはね岩がねもろくないんでヘルメットなくても薬石あんまなさそうですけどねなさそうですけどやっぱね自分がこっちゃうかもしれないからねヘルメット欲しいね もうフリーハンドで。登りました。先場の練習というには、ちょっとレベル高いかな。そっち、上巻いた方がいいんじゃない。でしょそうでしょだから、そっち、そこまで巻いてんだよ。 <音声>この郷さんが行ったらあまり人いないんて。 こいれい、はい、鎖はあの足掛けをうまく2箇所使ってやった方がいいと思う、ね、あでもそこまでなのうんリラ いましたはい、ここは 極, 太になって、ね、極太だね。<笑><笑> 仕かりがあるよねアイツに待てないわけでございますあのさっきフリーの登ったところのさあの下りがちょっとこっちから登ってった人からするとちょっと怖いね<音楽>おいしこーこのね 僕ダイランドでちょっと3点を続きます3点というかね鎖のない岩場慣れなんだけどね鎖場もプリーで登ったとこがねちょっとこっちから行くと怖いかもね怖いったって知っててく れ, れてるけどさ慣れていいとこあるからねなんかお楽しみやってもらわっちゃうんだなこれ。 その後ろに、鉄のがついてるから、左回り込む、うん。これね、左側に回り込むになってます。こんなん誰でもわかるよって言うけどね、ちょっとガスとこの白い本当の。丸だけがね、頼り。で、それ以外全然見えないっていう時なんだけど。なぜ赤がね、しないで、白なのか。 白のが逆目立つのかよくわかんないけど、雨の時石が黒っぽくなるからなんかわかりませんけど。左にふうと乗ったんでしょ、ねうん。まあまあ高度感あるってあるありますけどね。まあこんなもまあいるもん。 もうあそこでもう極楽平じゃないですか。なんだー、楽しいこと、そうおっちゃんの遠足じゃないけどな<音楽>。ここはね、ないだけでちょっと、トラバースぼく、ついてますね。 いや、ちょっと極ま っ, たってた、ね、そうだね、午前中半ばでもう終わっちゃう感じですね。まあそれは想定内なんですけど、うんお、お風呂もあるし、もう佳境ですね終わりですね。ちょっと写真をちょっと一枚おさしてください。鎖場は終了です。 なかなかね、ありそうでここ何度も来てるけど今日一番天気いいかな冒険酸素も儲かってみたいで私が知ってるよりはプラスあと二頭増えてましたねよし、これで撮ろうかちょっと待ってはい、極楽台、はい、羽さんも奥さんも外しましたはい、行きましょう、はい、いやれマッポ、でもここもいいねこの感じ あ の, 八なんたっけのだけあ辺りの感じともちょっと違うもうちょっと荒涼とした感じの。いやー奥にね何とう ね, 奥に洗浄とうね、うん、飛んんんでくなか ね、あもうやんないけど近くまで寄ってくるねうん御さんもね来年、ね、どうなんでしょうね浪イーー会社今年撤退らしいから誰かは引き継げばいいんだけどこの先ずっと行けるんですけどこれだとあの戻れないんでじゃあ戻りましょうはい行きましょう極楽大湯田まで戻ってまいりましたね下見えますけどねここから右へですね まままで降りりててといしした新春駒ヶ岳神社お礼をしてですねう帰っていました、うん、4回目にしてめちゃくちゃいい天気で風がなくてそうだ、ねはい、感動して新たな発見しました。うん 今度は経験者とか来てください慣れてない方経験者の方も十分注意してくださいということで近いねまたお話ししますねじゃあ